客ャクザーナイスキーイスキャクザうわ、すげえ角度…見た感じ、高さでお前にかなうやつ。今日もいないもんな。行<笑>くぞうわー相手が2メートルだろうが、なんだろうが。絶対に勝つ無視うるさーキャクザあえての土直球真っ向勝負スマカバー日向ラスト あのカラスの中番は、でかいやつなんてものともしねえぜな、向井先生分が悪いのは確かだえ、う上だネット上押し込め、雛田ワンマンってやつかふぅ、うん、やべえそんなことわかってんだっつーなーなるほど、こりゃ届かねえわ初公式戦でこの活躍は、すげえぜ、百沢ほっ うっす気にすんな俺たちはヤクザを生かすための仕事を全力でするだけワンマンと言われようとそれが俺たちの勝つスタイルですどんなに飛んでも上から撃たれるの一体どうすればあ落ち着く空中戦だけがバレーボールじゃない体の向きそのままクロス方向にだけ撃ってきてる<音>っしゃー<音>っ今日はなんかいい感じなんで新しい速攻やっていいですか<音>おお あの十番がどんなおかしな動きをしようとブロックの時は君はボールだけを追えばいいですボールだけそいつ最も翻弄するのは百六十二センチかもなおー絶好調か絶好調だ駆けやまくお前がうるさい9番が後援に下がるとほっとします1番1番 ポイントナイスやくぞブロックに勝つということはブロックよりも高い打点から打つというまあいつもより調子がいいなとまあ最初のフェイントはあっさり止められてたけどなうっせえなナイス10番来るぞ お客様、うん、あ4人同時に動き出したファーストテンポのシンクロ攻撃俺の勝ちだ みなさやったなおやつやったおっぱれぞ各側とあの二メートントンに怖いのは来年からだぞタ攻撃が達者になってもレシーブは相変わらずクソ一応上がっただろああ弁当箱忘れたいいじゃん番号だけすみませんスマホまだゴロクなんだこのバネじゃあね。もし代表決定戦で当たることがあったら 楽しく遊ぼうぜはい忘れ物<笑>そのお弁当の包みこれはなつつ妹のであって決して俺のでお待たせしましたよせボケ清子さんご無事でんな試合どうだったまあ勝ったけどおお相手はどんな2メートルお前負けて当然って思ってるだろえうんだって2メートルだよ<笑>影山君どうしたの<笑>俺って分かるのか どの学校でも放課後に一番目立たないためには普通の運動部っぽい格好が良いのではよしじゃあそろそろ始めるよ次はメンバー変えてくからでも誰かが後輪が止めなきゃ白鳥座は倒せない俺たちミドルブロッカーじゃ俺がやってやる君は特にわー逃げると申し訳だな影山生観どうだったよ俺は俺は一生及川さんに勝てないかもしれない 及川さんは完全にチームに溶け込んだスパイカーが生き生きしてるのが俺にも分かった時在に使いこなすそのすげえ大王様に改めてビビっちゃったのかよ影山君はチームとして絶対勝つダチョウ大王様俺のセリフだバカ野郎なんだなんだキャロチーだちゃんと飯食ってんのか今にどしゃっと決めてみせますから道の弟ち待ってたよおかえり 狂犬ちゃん。狂犬は及川さんが勝手にあだ名つけた。中学の時結構有名だっただろう。ああ。言いました。言うことはともかくいいか。今のフォローできちゃうよ。下手くそ。その後も当時の三年とは見学だし。変な呼び方しないでほしいんですけど。っ思えるようにしてあげるね。は、う、い、ん、月。早速ブロック飛んでくれ。へへへ。はい。 お願いします、えー、あブロックで一番重要なことってなんだと思う高さですかタイミングだタイミング相手が打ち下ろしてくる瞬間にブロックはてっぺんに差し掛かる、えーえーえー、犯罪ブロックすんなっつうのではギリボールが抜けない幅前前えたイになった、と、アウト最近思うよ 何を負けたら即ゲームオーバーの試合もう一回がない試合いい後牛若に足をしたら俺はうじゃがりハーツアーサーサローレスよしおいもうそろそろ終われちょっとまだ打ち足りなくて大きな仙台師体育館再び絶対リベンジ今日メガネルチョ今日こそ番号教えてね 全部だろうテンンション高いななおかげで冷静になるわたのをうはカラスのであじょうぜんじかっけえなー 島の新しいメガネ日向準がかっこいいよ。不安になるからやめてほしだと3年がビビってらんねえべしゃっ俺はお願いしま す, しますこっから代表決定戦だそして相手はインハイ予選ベスト4 ちょっとは譲れ田中さん、うん 全力で遊ぶ本そうそう先輩に任せなさいっての。 基礎プレイは他のやつの方がうまいっぽいし一本できないお疲れおなると成田 一本目さあよ本しゃーああまだ1セット目だからってのもあるだろうがおっかねえむてさだなお前らほんとやるタイミング考えろよいけると思ったんすけどね1セット取られたじゃねえかかっこいいじゃないの出実豪健だってチームには合ってないっすよ少なくとも俺らの代もっともっと遊べ がいるとしたら変人か変態よ。奥だけ君にこいつらのケツ叩いてくれって頼まれてるので、清子さん。じゃあ尻も叩きません。清子さんの奥口から尻いただきました。